わけですが令和2年12月24日、前内閣総理大臣が衆参両院議長に対し、国会で答弁した内容の答弁訂正の申し入れを行ったと承知しておりますが、その内容について、参議院にお伺いいたします岡村参議院事務総長。 昨年12月24日、安倍晋三衆議院議員から議長に対し、答弁訂正に関する発言の申し 出, 文書申し出が文書でございました。本文を読み上げます。私が本会議および委員会において、内閣総理大臣として行った答弁について、事実と異なる部分があることが判明いたしましたので、答弁を訂正する発言を行わせていただきたいと存じます。お取り計らいのほどよろしくお願い申し上げます。以上が文書の内容でございます。 よし、吉川沙織さんこの申し入れについては同日衆議院議長に対しても行われたと承知しておりますがそれでよいか衆議院側にお伺いいたします岡田衆議院事務総長その通りでございます長吉川沙織さん令和2年12月24日衆参両院議長に対して前内閣総理大臣から 本会議や委員会で行った答弁について事実と異なる部分があるという申し出がございましたで、答弁を訂正する発言を行わせていただきたいということであったんですがでは会議録の訂正はどのような手続きによって行われるのか参議院事務総長に伺います岡村参議院事務総長 会議録の訂正については、参議院規則158条において、発言した議員は会議録について、各議員への提供がなされた日の翌日の午後5時までに、発言の訂正を求めることができる、ただし、訂正は軸に限るものとし、発言の趣旨を変更することができないと規定されております。 参議院選例録386においても、議員の会議において発言した議員、国務大臣等は発言の趣旨を変更しない限り、発言の軸の訂正を求めることができるが、その申し出は会議録配布の翌日の午後5時までとするとされております吉川沙織さん。今、あの事務総長から参議院規則第158条、ならびに参議院選例録386を引いて、まあ 会議録を訂正する場合のルールー2つともに共通するのは、えー、翌日午後5時までということになっていますが、じゃあ、訂正期限を過ぎた場合の取り扱いはどうなるのか、併せて参議院に伺います岡村参議院事務総長。先ほどの参議院規則158条の規定によりまして、訂正の期限を過ぎた発言の訂正は、 認められていないいなところでございます吉川沙織さん令和2年12月24日に、前内閣総理大臣が衆参両院議長に対して行った答弁訂正に関する発言の申し出についてと思われる部分は、多分令和元年11月20日以降の答弁ですので、もう翌日の午後5時以降は特に過ぎてますので、答弁の訂正自体は法規宣ん令状できないということになります。ただ 令和2年12月24日に、前内閣総理大臣から衆参両院議長に対して、このような申し出があったことから、その機会として、立法府は翌12月25日の議院運営委員会にて、その申し出の機会を設けるための委員会を開会いたしました。私も12月24日、この件を議院運営委員会理事会で扱い、本件につき、どの部分が、 どの部分を訂正したいのか、教えてくださいと具体的にお願いし続けているんですが、12月25日の参議院の議院運営委員会においても、それ以降の議院運営委員会理事会においても、いまだその明らかになっていないところです。本件について、令和元年11月20日から令和2年3月4日までの衆議院および参議院の本会議および委員会において、1つ、 事務所の関与の有無、2つ、明細書の有無、3つ、差額の補填の有無について、前内閣総理大臣が答弁している回数を衆議院調査局と参議院に伺います衆議院佐野衆議院副調査局長。 答えいたします昨年12月に調査依頼を受けました衆議院の調査室におきまして、桜を見る会、前日の夕食会に関し、先生ご指摘の3点について、安倍前総理大臣の答弁回数を調査いたしましたところ、事務所の関与の有無についての答弁は70回、明細書の有無についての答弁は20回。 差額の補填の有無についての答弁は28回あり合計で118回でございましたなお答弁回数のカウントに当たりましては一続きの答弁の中で同じ内容のが複数回言及されている場合や答弁の間に委員長の議事整理のご発言が入っている場合もそれぞれ1回としてカウントさせていただいております答弁回数につきましては どの発言を含めるのか、またどの発言を1回とカウントするのか等によって、回数が変わりえますことをご理解いただければと存じます岡村参議院事務総長。安倍前内閣総理大臣が、総理在任中に桜を見る会のいわゆる前夜祭に関連して答弁されたものにつきまして、 参議院及び衆議院の本会議委員会の会議録を対象に、調査室で調べました結果、事務所の関与の有無についての答弁は70回、明細書の有無についての答弁は25回、差額の補填の有無についての答弁は27回、合計で122回の答弁を確認しておりま す, す吉川沙織さん。衆議院のカウントでは118回、参議院のカウントでは122回ということでした。 衆参の調査結果で、これ、違いが出ているということになりますが、衆議院調査局長の今の答弁にございました通り、どの発言を含めるのか、どの発言を1回としてカウントするのかによって、違いが出るのは当然のことだと思います。事実と異なる部分については、答弁者たる前内閣総理大臣しか分かりえないことだからです。私自身も当該会議録すべてに目を通しましたが、 差額のののの補填の有無や事務所の関与につまり、事実に反する会議録がそのまま公開されてしまっている状態に相違なく、憲法に規定される会議録の信頼性が揺らいでしまいます。また、委員に永久に保存される以上、後世の参照にも私は耐えられないと思います。 法規洗礼上、先ほども申し上げましたとおり、会議録の訂正はできないとしても、事実に反する箇所がせめて明らかにならなければ、説明責任を果たしたということにはならないと思います。行政府の長たる前総理の答弁であり、これを明らかにすることが行政監視の観点からも必要であると考えます。その行政